りね、声の鍵歌と大事なことどうもックスです本日は町田にいます何ですかミニゴリちゃん最近寒くないですか最近寒いよ最近寒いよだから今日もちょっといいですかって確認取って論で来てるのよこれあが妻善逸のねああじゃあ今日はああ今日は何ですか言ってはいいですよ言ってくださいよ寒いんでカレーを食べようかなカレーを、はい、何やら 町チの二十九さん、二十九さんで一トンかの一キロのカレーメニューがあります。あります。僕知ってます正直。あの早食いのね。はい。チャンネルさんこちら挑戦されたことあります。ないです。ということなので今日は白黒の力を見せてほしいです。えガチンコで一分のカレーの早食いをやるんですか。はい。一、ま、気、あ、なく真面目じゃないですか。今日は真面目です。今日は。は<笑><笑>今日は。先日だったらあの厳選<笑>だったり。<笑><笑><笑>続いで<笑>じゃあ今日はもう。 わかりました、なんか別に1分で1秒ぐらいで食べるでしょ目指すところはあっと秒秒秒ななるほど最最速は今29秒だ29秒が最速今だがの見り、はい も, ね、も, も ら, える、ね、景品もらえるいと何ともあれなんですけど、頑張ります。はい よろしくお願いしますよろしくお願いしますサムレンってこんな感じだったっけ<笑><笑>ちなみに僕も今日挑戦しようかなええーいいじゃんいいじゃ、はいまあ、牛丼早かったし40秒目指します<笑>じゃあ僕とミニゴリちゃんがやるということですねサム行きますか行きましょ最初に混ぜちゃってももちろん構わないですあいつは分かんないんだよね湯気が確か立たないかぐらいが皆さんちょうどいっていますね えもうこれじゃ混ぜるタイム入っちゃっていいですか？スプンはこれ固定ですか？固定です。うちのスプーンそれでやっていただきます。まあ普通に混ぜましょうよ。寄せてもいいんですか手前に？もちろん寄せてもかまあ食べるまでは何していただいてもいいん。そうですよね。奥から米かき集める時間できちゃいますもんね。そうですいいね食べるまでは何してたんですか何してもらっても。これ攻略要素満点ですよ本当に。皆さん食べ始めるまでにどれぐらいの時間かけてるんだろう。 ででもも皆さんでも湯気出るか出ないかぐらいまでやったらもう緊張しちゃってるからも う, あもう行きますもう行きますみたいな感じでみんなっさっといっちゃってよーいスタートの巣でいくたびにカンプダム系です5秒前コールかけさせてもらいますいやーこれ食べやすいパターンどうだろうないきましょう5秒前コールさせていただきますそれではいきます5秒前4321スタート <笑>・これこ、ね、だよ ね, ここから量ねう失礼しますれ思ってるより食べづらいグラ g でございます 記録なしどうします<笑>やる<れ>よ<笑><笑><笑>いやでもこれは本当タイムを浮くうものだから、はい、あのー、残すのは別に俺は恥ずかしいことじゃないと思う攻めた結果ですからね<笑><笑>俺できた俺4回だないや、<笑> 4回かい<笑> 4キロですよ しょうもそう、え、ね、大体。三回か四回。これ一般の方って来られるんですよ、結構。あ、来てますね、し、素人の方が全く本当一回目初めてやったっていう方がまさかの。1分ちょうどだったんですよね。その方すごく、一般で1分だったらもう早いですか。いめちゃくちゃ早いですね。わ、チャンスあるじゃん。<笑>操作ミラーをして。え<笑>、ね、これ、ワンクッション、ワンクッションでゴク、ゴクごくって本当言った方がいいわ、これ。絶対。意外に書き込むよりも、丁寧に。 一個ずつさっさっさって食べていった方がみんな早かった気がします。行, 行きましょう。はい、それでは五秒前コールをやっ て, させていただきまではいきます。五秒前、四、三、二、一、スタート。 治療取です。二十五秒一八です。口に開けたら大丈夫です。軽量します。めちゃくちゃ食べやすかった、これ。行きます。あ！あっちゃった<笑> 13ですね。OK、次行こうよし今。今のはめちゃめちゃ早かったですね。楽しんじゃってるじゃん、もう顔が。<笑> まあね、一分、な、ま、一、あ、キロだったら素人さんがやれるなって思って、ピックするところが。一応ね、牛丼の波盛って三百三十ぐらいなんですよ。<笑>あれ、肉も込みで、ね。そうそ う, そう。僕、えー、は競技でやるんであれですけど、それ一応だと三倍はあるんですよ。これ三倍あります、はい。まあ、ルー、まあ目は五百五十ですけどね。さっきの感じを覚えてるうちに行きたいですよね。いい意味でそんなに気をない方がいいこれ。一分だからさ、緊張しちゃうんだよね。 はい、それでは参ります。5秒前これいきます。それではいきます。5秒前。4、3、2、1、スタート 秒だあーかんねー。どう落としたら長かったわいつも落とした俺十、うん、秒ぐらいですねうごいえどっから落ちた分かりますこれダメだもう一回やろう多分これファールだと思うとしてしゃってないし10歩十四です。14? 足でかまじかもしれないですけど多分さっきより重かった気がした<笑>忘れてた気がした。ちょっと重かったっす いやすぎなんです あ, れあれ、ダメ。でもこれ20秒台は人間の限界だと思うよはいそれではいきましょうか5秒前コールをかけさせていただいます5秒前4321スタート 秒これ微妙ですかああでもいってそうっすねます。い<笑>しますお願いします きたこお、おお<笑><笑><笑><笑>シャー来たここママジジでででで超嬉しいいいすかいい い, やいいですいいよテンンョすいいですすすか誰もなや、げいいわーおーあこれはマジですごいうかありがとうした はい。というわけでいかがでしたでしょうか私、マックス鈴木のカレー1分間チャレンジ。3回ファウルのうちに4回目でなんとか成功したんですけれども、3回目のファウルの時点で、侍クルーに罰金のお金の圧力をかけられたのは内緒し、しておきます。<笑>というわけなんですけども、ここでなんとですね、ありがたいことにこちらの女の方がなんと動画内に登場してくださるということで、よろしくお願いします。こちらの方です。どうぞ。自<笑>己紹介お願いします。はい。 29の杉山と申しますよろしくお願いしますはい、杉さん、本、は、日、い、ありがとうございつも あ, ありがとうございますい つ, いつも僕、食べてるのはこちら29さんで、実はカレーじゃなくてお肉系なんですよ、杉さん、29さんってどんなお店さんなんですか、はい、<笑>ハンバーグとステーキが美味しいお店となっております。<笑> <笑>いやもうね、<笑>本当に美味しいです、特に個人的にはハンバーグがお す, すめ、食べ放題なんかもやってますよね、そうですね、食べ放題2920円 で, で, で、おー、よろしくお願いします。 ちなみに年末年始の営業ってどんな感じなんですか、えー、と30日から、えー、と2日までお休みいただきましてあとは通常通り営業してますおおちなみにあのー、絶賛ウーバーイーツとかもやってますんでねはいぜぜひぜひご利用ください近くの人しかダメないですあ確かにあとお持ち帰りもやってますんで<笑>はいあのちなみに駅から 3, 3秒ぐらいで来れますからそうそうそうっうもう3分ですね3分お願いします<笑>でですね今回やられたチャレンジがなんといつまでですかはい12月の一応、うん、30日までですねおお三十日まで なのでもし気になった方は、はい、ぜひぜひこちらに二十期さん来てみてはいかがでしょうか、はい、ということで最後あのこの番組はあの基本的に多利金本願な番組なんで<笑>あのー、<笑>閉めてください<笑>閉めてくださいお願いしますお願いしますジョンマックスさん二十三票お疲れ様<笑>皆さん<笑>すみません本当その<笑>あれです杉さんあのボコロセなのこれボコロセじゃんあれで そ こ, こでもう、心折るんでしょ三六<笑><笑><笑>え、でも四回見たらイメージ湧いたんでしょいやもう、人は湧いたんでいたーいた<笑>初速でいけて、あ、いけるって思ったらそのままでいいんだけど下手に痩せるんだよ下手に痩せってガってやると良かったものをこぼしたりとかいきなり詰まったりするからもう、うん、リズムをいってねもうこのリズムい<笑> 経験あるは多少もごもごつむくっていけるけど、はい、多分あんまり経験なかったらもう1回入れて5 1回入れて5繰り返しでここ入れてる時にもうあそこまで気にしなくていいけどここの残り気にした方がいいこうやってで残り気にして焦んないで、はい、リズム崩れ で, でもいいからってやりながら最後バッと集めてっていうのが多分一番、はいえー、無駄なくなな準備ができたらおっしゃってくださいもう大丈夫です はいそれでは5秒前コールを確定させていただきます。それでいただきます。5秒前。4、3、2、1、スタート。 記録が五十八秒五四でございます。<笑><笑>途中は、まあ、ル分含めてもしなくても大丈夫ですね。はい、大丈夫です。余裕を持たせてましたね。<笑>余裕を持たせて、ね、五十八秒五四でしたね。しかも、あれ、皿持ってたよ。持ってたよ。もう、なんで皿持たなかった。いや、こぼすげえ。えー、冷静に。冷静に、もう、絶対こぼすなと思って。わあ、<笑>次だったら、もっと速くなる。<笑><笑><笑>いや、めちゃくちゃ速かった。 おいい<笑>いや、まじじででででで普通、にくててっゃあれ、最後後後書き込んだだだだらら秒、えー、秒、40秒ええ半ぐジ一、えー、一般人1位位すす、すか、今今名前だけけ<笑><笑>応記録ささせどう食るる感なんかすマックスさんの見てるともっとスルスル入ってくるのかと思ったんですよ。 こうあのグッてしないと入んなかったです。うまいでもこれ一分切っちゃうと鈴木さんの凄み失なる、ね。<笑>あれ？<笑>あんだけおたけび中おたけびを上げといて俺誰もクリアできないって言ったもんじない、ね。す<笑>っと行っちゃいけないのか<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>な。なんなら余裕を持ってクリアしたから。あ手袋やっぱりいらないんじゃない？どうで<笑>もうもういらないし。あれだ？十分十分。